いいか皆の者その肉体その命全身全霊をかけ我々のローマ帝国を取り戻すのだ剣を握り己を信じ戦い抜くのだそうすれば我々のこの戦いの意味が歴史として刻まれ世界にそして後世に受け継がれるのださあ皆の 皆の者行くー皆の者、我々のローマ帝国のために力を貸しておくれ。